はい、どうも P です。今回は、えー、休むな、チボンプちゃんをやっていきたいと思います。えー、なんかね、このゲームは、そのマイク、声で、えー、操作ができるっていうことで、えー、そう、非常に楽しみなんですが、えー、早速、ステージ1、行ってみたいと思います。ふええー、あー、ち ょ, っとちょっと待って、操作を行って、あ、ちょ、ちょ、勝手に進むなってえっと、なんだっけえー、っとね、小さい声で前進できて、えー、大きな声でジャンプ。 そしてさらに大きな声でハイジャンプ。あ、なんか死んでるし。あ、あ、ジャンプしちゃうな。え、これ、声大きすぎるの違う違う違う違う。そんな違うって。あー、え、はいどうも PD。<笑>ちょ、ちょ、待って。え、ちょっと待って。あ、やばいこれ。やばいやばい。死んだし。ここ下のこれでね、真ん中ぐらいのシングか。これこんにちは。あ,、はいあはい、いい、いい。はいどうも。あ、違う違う違う違う。ダメ だ, だ。ダメだ。ちょっと待って、待って。進むなんて。ちょ、ちょも、もっと下げる。もっと下げる。こんぐらいか これはこれどうあこれ <ponctyear>、はい、あああ、はい、ああえあえあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ あーポパーあすごいジャンプしたああはああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああいあありあいあああいああああああああああああああいあああああああああああああああああああああ 怒られるでかい。あわあわわわわわわよし。はあはあは。あわあわあわああわわあわあわあわあわわわわわわわあわあわあわあわあわあわあわあわあわあわわわわわわわわわ おーおーおーよしよしやばいふふわっわわわわなんか飛んできたわわわわわわわわわわわおおおおお、詰まってる詰まってる、え、わわわわわわわわわわわわわわあわあわわわわわわわわわわわわわわわわわおおお、あー、ね、あー、わ、はい、あーああああああ、ああああ。あ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 おおー。おーおーなんでこれ<笑>出し方が違うのか。おおおおーお高い声出すといいかもしおない。あおあおあおおおうおーおおーおおおおおおお あ、やばい、絶対これやばい人だと思われるわし。あー、あ、これすごいジャンプするわ。あー、ああー。 あ、んうんああう ん, あ,、まま ん, ん, ん, ん, んあ、パッパッいんうんうんうんあんうんあ、んうんあんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうあうんうんうんい、んうんうんう パオパオパオパオパオマダンイパトールチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンチンパ ブー、う<ス>ー、うッブー、う<ス>ー。ねえ<ス><ス><ス><パス><ス>。ここ落ち着け。あ。 ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ。 難しいここえ え, えさっさと行った方がいいのかなあうーんうーんあうー ん, うーんあうーんんあんあなんだと何あれゴールうーんうーんッうーんうーんうーんうーんうーんうーんんんんんんんんんんんん ピーカコピーは下ネタと共の力を借りて人の壁を越えることにしたクリボーブソブソ焼肉牛丼、焼肉牛丼食わせて食わせていいよ、だ、なんだよんッんん、パれ。ん うん、ぺ、うん。うん、うん、うん、うん、うん、うん。あ、うん。うん、うん。うん、あ、う, ん, う, ん, う, ん, う ん, あ、うん、なんで<笑>ジャンプ出ないの、ここ。あれ、もうちょっと早めか。ああ。うーん。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 よっしゃーピカチューよっしゃよっしゃ、フィニッシューーとりあえずね、タイムは考えずにクリアしました。えー、どうしようかな、これ。<笑>というわけでね、まあ、今回、とりあえず撮ってみましたけど、まあ、ちょっとステージ2、ステージ3撮るかはちょっとまだわかんないです。あと RTA 目立つ可能性もありますけど、ちょっとまあ、それは反応を見てというか、 まあやれる時間があったらやりたいと思います。えー、ご視聴ありがとうございました。ピーカクーピーでした。ピカチュウ。